you <music> がタミナル2もうちょっと落ち着いた感じだねあそこからさっきのね滝のところに行けるんだけどさっきあそこからスカイトレーン乗ってきてターミナル1だねうおってここはターミナル3大きいねそう。 あそこ行くとまっすぐあとでまたスカイトレーン乗ってターミナル2に行く向こう側だね向こうの建物じゃじゃじゃじゃーんまたビトンどこでも真ん中ビトンだね大きくてここまた休憩の場所があります草がいっぱいあって声もあっておおこれがいい感じだねゆっくりできる おーまた公園緑いいっぱいあるねこれ何マンゴーで向こうに行くとバタフライガーデンでも私たちはセーブンイレブン好きだから行こうかいややめまんおーディズニー逆 あーこれがジェオ滝滝人が多くてわーこれは楽しいねすごい。やばこれは楽しいねスイちゃんすげえ面白ーいあれ 電車普通に MRT 通るような感じやね。すごいな。スカイトレンド電車ではなくて。ラフェルスプレスに着きました。雨です。困ります。せっかく来たから雨降っててもしょうがない。行きましょう。ラフェルスプレス。<笑>雨だ。しょうがないだ。お なんか香港みたいだよね六本木かな日本だといい感じ本当にすごい町だね道が小さいけどでもいい感じバイクは少ないあと少し着きましょうおいい感じだね好きなこれ、ね すごい水がちょっとそんなにきれいに見えないんだけどでもきれいだねいい感じほら良さそうだねすごい社会人いっぱいやる今はスキー時だけど 変な仕事帰りで一緒にご飯食べたりとかするんだよね7割がウェスタン系アジア系は3割少ないね中にいるかもしれないけど日本の焼き鳥じゃんやばい居酒屋ってあら着いたら夜になりましたけど あああれがマリナビーだ。マリナビー。ーそこでしょそれかそれそれだ。ああやっと越えましたよそじゃ。<笑>マリナビー。ーちょっともうね夜になってしまいました。 今日観光できました。これだこれだ。着きました。写真撮れなくなっちゃいましたけど、まあ十分綺麗な景色だね。うんもう一匹のダイヤもいますね。えー、でこちら側でマリーナベイが。はい 側から写真撮ってみようかあれマラヤンまたいる、あのー、そこの建物も面白いね。綺麗綺麗綺麗やっと来ましたよ、スイちゃん<笑>もう髪の毛はもうべシょべシょ暑くてでもまあマリナベも見えてマラヤンも見えたからよかったねあ、大変でしたけどよかった 今後一緒に行きましょうね。すごい発展してるね。ダイエットアップもいいし、観光客も多くて。 マリナのところも明るくてすごいね左側の方でも結構高い建物すごいすごいドアが閉じるよ ねうん、すごいピカブ